オスとメスを別々に分けて飼いましょう私たちの研究室では金魚をオスメス別々に分けてこれらの水槽で飼育しております今回の動画ではその金魚の性別をどうやって分けるのかについてですね解説していきたいと思います 金魚のオスとメスを分けて飼う理由は人工授精を成功させたいからです肺発性をじっくり観察したい私たちにとって人工授精が成功するかどうかは非常に大事ですそして人工授精成功のポイントは産卵期に入る前にオスとメスをちゃんと分けて飼っておくことにありますではどのようにしてオスメスを見分けるのでしょうか 産卵期が近くなってくると成熟したオスには老い星が見られます個体によって異なりますがオスの金魚にはだいたいエラや胸びれの上に老い星と呼ばれる白いつぶつぶが現れます直接触ってみるとオスとメスの違いがよくわかります頭や胸びれに触れるとオスはザラザラしておりメスは滑らかな感じがしますちょっと手触りを映像で伝えるのは難しいのですがイメージとしては オスはサンドペーパーを触った感じメスは滑らかなガラスをなでたような感じですこの食感の違いを利用してオスメスを見分けることもできます普段は実験の都合上ゴム手袋をしているのですがこの場合手袋を外して金魚の体の表面の食感を確かめますこの時には先に手を水につけて冷やしておいてちょっとだけ触るような感じがですね魚には優しいです あとは魚を優しく捕まえてお腹を軽く押してみて総排せ口を見て精子を出すかどうかを確認する方法ですこれはオスを見分けるための非常に正確な方法ですさて今までオスを見分ける方法を説明してきましたがメスを見分ける方法についても説明したいと思いますしかし結論を先に言ってしまうとメスを見分ける方法はかなり難易度が上がります 一応やり方としては双排節口を見て産卵管が見えればメスと判断することになりますつまりお尻から何か飛び出しているように見えればそれはメスだと考えるわけです確かによく成熟していて卵を産む直前のような個体だとはっきりと産卵管が飛び出しているように見えますしかしどの個体からもはっきり産卵管が見えるとは限りません またちょっと産卵管が飛び出したように見えた個体をメスだと判断してメスのいる水槽に入れて飼っていたら実はオスだったと後で気づいたことも何度もありますこういうことが起きると人工授精をする上で非常に困ったことになりますオスとメスを混ぜてずっと飼っていると知らない間に産卵を終えて全てのメスがほとんどの卵を産み終わってしまうそうなると人工授精ができなくなるという事態に陥ります こうなると観察や実験を進められなくなってしまいます。なので何としてもオスメスをしっかりと分けておきたいわけです。でも扱う金魚の数が増えてくるとどうしてもオスメスの選別ミスが起きやすくなります。 なのでそういうミスを避けるために水槽の数に余裕がある場合はオスメス性別不明の3つのグループに仕分けをするようにしていますまず精子を出す金魚はオス相配節口を見て明らかにメスとわかる金魚はメスそして精子を出さないけれどもオスメスがよくわからない個体は性別不明としてそれぞれ違うグループに分けていきます そして性別不明として分けられたグループについてはまた産卵期が近くなってきたあたりでもう一度オスメスをチェックしますこのルールを決めておいてみんなで手分けして作業を進めますそうすることでミスが少なくなりますたとえたくさんの金魚を扱うとしてもオスとメスを間違って同じ水槽に入れて飼ってしまうリスクを減らすことができます毎年頑張ってこの作業をしてくださるアシスタントの皆さんありがとうございます はい、このように金魚のオスとメス無事分けることができましたこれらの魚を使ってこれから人工授精を行っていきますその様子はまた後ほど別の動画でご紹介できるかと思いますので、えー、ご期待くださいこのチャンネルが皆様のお役に立てば幸いですそれではまた<音楽> あのシリーズ見逃したくない方はあ、チャンネル登録しておいてくださるとよろしいかと思います。自動で通知がいきますので。はい